筋<笑>力使わないとラズちゃん。もうそれでいいんちゃうじゃん。<笑>それ、それでいいんちゃう、出来上がり補助輪取れへんで。三角通り。 三 点, 三点通りじゃない、何三角通り？うん、フォルムは綺麗。かわいいけど、だって短期やもん。全員若しく。<笑><笑> 怖いわラズンすごいやん、人が近くで見ててもちゃんとやってるやん<笑>当たり前やけどさ<笑>なんか褒められたわっていう気になって当たり前のことトントントントントン結構いろいろできる。いこの性格が邪魔をしてお披露目する機が少な 行くせーのほ ん, 行く ん, 行く ん, 行くんまや、あ、なもうお尻がぴょんって腰がぴょんって後ろにこ う,、うん、うなんていうの支えを探してる感じで<笑>あれやなトレーニング途中で早く外すあの右手を外さへんかったからなんかタッチバーとかに変えればよかったんやけどタッチするだけのやつ、うん、私がず っ, とちょっとやり続けたからさ どうしてもちょっとこうキュって引っ掛けちゃうよ。それがあれや。あの過保護って言われる。自分で自分で体全部支えた方が筋トレになるのに。<笑>や<って><笑>参考までに聞いておきます。<笑> 筋, 筋力落ちたら年取るで<笑>ああほんまやな筋肉<笑>つけな<笑>若い頃のつもりで走ったらいけません散歩ぐらいでこけるよそうそう<笑>スタートで足ガキレス剣切れるんーー、はい、バ イ, バ イ, バ イ, バーイ っ<笑>っ<れる><笑>っちしよよいいんで変わったよ今<笑>ちょっと見て う, ゃう、ね、可愛い顔撮りただけや、ね、あ、まだーあま、だーねゃじ、ねま<笑><笑>はい、写真撮りたいんだけ<笑><笑>な何かしようなんて思ってない はい、すいません。はい。はい、俺が。<笑>はい、バイバイ。はい